アニメのビー・スターズっていうのがあって、うんうん、それのオープニング怪物なんですよ、うん、だからそのエンディングの優しい彗星を合わせちゃいませんか、うん、<笑>えメドレーってことメドレーでマジで私本当に両方全然聞いたことないんでよ ね, で連だよねそうですねちょっと僕もやろうとしたことはあるんですけど全然できてなくて楽譜、うんうん、もちょっと今からちょっと書こうと思いまですけど<笑>に メモだけでできるかみたいな感じでやってみませんかわ、はい、かったじゃあ、私さ、得意なのセコンドやっていいあいいですねでじゃあ、私、ちょっと今からどうにかコードをパーって取るから<笑>じゃあ、僕メロディー頑張ってます<笑>マジでちょっとメモしますやば<笑>連弾だからさ、ちゃんとお互い意思疎 通, 通取れてない。そうやばいそうですねわ、ね、かったじゃあ、ちょっと頑張ってくださいましたごめんご選手ってきてるよかった私は iPad あ、すごい<笑> 終 わ, りまし終わった<笑>じゃあ脳内シミュレーションがおののやってる状態から GO! です GO! でいきましょう<笑>よろしくお願いします<笑> いや楽しかった。<笑>